皆さんお疲れ様ですえっと今日はえっとね久しぶりに、えっと、コメントを頂 い, いたやつに返答<笑>コメント返しをちょっとしたいと思ってえっと去年の9月ぐらいのえっと動画からちょっとだけピックアップしてえっと皆さんから頂 い, いたコメントに返答していきたいと思いますではよろしくお願いします<笑> えー、っと結構なんか応援の結構メッセージを結構 い, たいっぱいいただいててすっごい嬉しいんですけど、えっと、なんか質問系からちょっと答えていきたいと思いますでは行きますまず第1回8月4ヶ月前に投稿した、えっと、弟が。 9月に、えっと、アメリカにキャディーしに来たんですけど、去年の。そこで、えっと、動画をちょっとだけ投稿したら、えっと、弟とのエピソード、例えば、キャディーで兄弟喧嘩してしまったとか、助けられたとか、聞きたかったですっていう、あの、コメントをいただいたんで、えっと、ちょっとだけエピソードをお話ししたいと思います。えっと、弟は2試合だけ続いてきて、えっと、 最後シアトルでお別れしたんですけど、えっと、一試合目は弟、弟最近ゴルフ始めたばっかりで、ゴルフのルールとか全然知らなくて、キャディも初めてで、英語も全然喋れなくてっていう状態、私より喋れないっていう状態で来て、えっと、大変やったんですけど、 まあえっと、通訳みたいな感じなことは別にそんな私も喋れるわけじゃないんですけど、まあ、日常的なことは全部私がやって、まあ、弟も結構自分で注文したりとかして今日頑張っとったんですけどエピソード的にはなんか2試合目の時にやばいぐらい風邪吹いとってなんか弟が私キャディバッグに絶対携帯入れてるんですけどロッカーとかないんでさ私の携帯を落としてでもう。 りに帰ってもたんですよで、NPJ の人とかに聞いてエピソードの人とかに聞いて全部やったんですけどもう見つからんくても携帯なくなったみたいな感じになってもう私ブチギレてなんか、まあ、別に弟が悪かったわけじゃないんですけどもう携帯がなくなってどいなかにおったからこれからどうしたらいいんやろっていう不安を弟に八つ当たりしちゃってなんかブチギレて。 もう中断の時にハーフやった後にもにキャディーやらなくていいからみたいな感じでブチ切れて あ, のあとハーフしか残ってなかったんですけどなんか私もなんか弟やからなんかもうめっちゃ腹立ってきて<笑>お姉ちゃんに失格やねんけど、まあ、試合にちょっと影響したらその。 ダメやなそれが一番ダメやなと思ったんでちょっと私も自分を落ち着かせるためにもうこうせいこうせ世って言うんですけど弟の名前もうキャディーもういいからって言ってハーフ私自分で担ぐからって言って、えー、と喧嘩してハーフ弟は待ってましたでずっと携帯探しとったらしい<笑>めっちゃ申し訳ないなんか後から考えたら自分めっちゃ悪いことしたなと思ってわざわざアメリカまで来てくれてやったのになんかそういうふうにちょっと携帯を落としただけでめっちゃブチ切れちゃったみたいな。 っていう失敗エピソードがあって、私も人間的にまだまだなんか小さいなと思いましたっていう反省が私の反省がありました。で、携帯は結局その後弟に私の番号にかけまくってもらったら、なんか誰か持っとって出て。 え私の携帯から届けてくれるみたいな感じで言ってあわ分かった分かったみたいな感じだっていやはよ届けろよってくれればよかったのにって思いました<笑>普通になんでそれずっと持ってんねんみたいな中断しててんから届けろよと思ったけどまあ拾ってくれたんはありがたいんではい多分なんかそのまま盗もうとしたと思うんですけどまあそれははい置いといてはい終わりです<笑>めっちゃ性格悪いやつみたいになってしまったんやけどでえー、っと 今年もアメリカでやるってことを言ったときに、えっと、なんで日本じゃなくてそんなにアメリカにこだわるんですかみたいな感じで質問いただいたんで、えっと、それは別になんかこだわってるわけじゃないんやけど、なんか日本で結構もう、ステップを6年、18年プロになって6年か5年ぐらいやって、 でもちろん日本の JLPGA に行ければもうそれででいいんですよもうなんか別にアメリカに行こうとは思わんねんけどずっとステップでやっとって自分の成長が見れなかったんでいやしなんか自分もなんかめっちゃなんか退屈してたっていうかなんか自分の人生に退屈しててまあなんかこれ以上レベルアップするためにはなんか変化が必要かなと思ったからアメリカに来ました。で別になんかアメリカ絶対 みたいな感じじゃなくて私はどっちの QT あ今年は日本の QT 受けたんで日本でやろうかなと思ってお金ないしと思って1年は日本でやってまたアメリカに帰ってくればいいやって思ったんですけどえっと日本の QT またまたステップしか出れないあれになったんでアメリカに来ましたはいちょっと仕方ない感じですね<笑>えっと今年初めて出した動画でえっと 応援してますとかエピソンでの一生楽しみにしてますとかもうなんかアメリカでも日本でもどこでも応援してますみたいな結構コメントもらってもうめっちゃ嬉しかったです結構なんかアメリカ行くのなんか結構反対みたいな人多いんかなと思っとったんでほんまになんかそうやって応援してもらってあのめっちゃ嬉しい気持ちです。 えっと車を買います。みたいな動画でえっと。アメリカ生活も2年目で少し余裕が出てきてますかね？ゴルフ以外にやることが多くて大変そうですが、車での移動が増えそうなので、運転には気をつけてください。いや、ほんまなんですよね。えっとゴルフ以外でやることめっちゃ多かって結構めっちゃストレスだったんだけど、まあそれはもう一旦終わったんで大丈夫なんだけど、車の運転が結構怖くて。 事故なんか私が気をつけてても結構なんかやばい運転の人多いからなんかもう絶対事故るなって思ってでこわ怖いですな保険もあんまいいやつ入ってないんで<笑>事故ったら終わりアメリカでは車があると格段に自由度が上がるので車購入をおすすめです外食をはじめ物価は異常に高いので工夫のしどころ かと思いますアメリカでの挑戦楽しみにしてますありがとうございますえ、そうなんですよね物価高すぎてマジでご飯食べられへんと思ってもう試合の時はしょうがないけどあの今は友達の家におるんで毎日自炊してますあとは友達がコリアンバーベキューで働いてるんでなんていうの排気す排気って言うんですかもういらんくなったなんかお肉とかもらって食べてます はい。では、最新の記事に行きます。えっと、1600、車を取りに行きますっていう動画です。キング・オブ・夜行バスの博多号ですら1100キロ。ほんとすごいな、マジで。 プロフェッショナルとか「情熱大陸」とかで密着しても誰も見てくれへんと思うけど、まあ、そん な, なんか大それたもんじゃないけどえでも多分私は主にアメリカで1 1 0 0運転するのと日本で1 1 0 0運転するの全然違うんですよアメリカってもうちょっとスピードも出せるし道もなんかこうバーってなってるし警察も少ないしなんか日本って結構渋滞するし道狭いし。 なんせい覆面多いじゃないですかだからなんか私はすっごいストレスですはい<笑>えーっと本本当に本当にに毎回感動してます今回の動画は初めから終うまでずっと笑顔満喫してこっちも嬉しくなりましたちょっと聞こえて車いかちゃんの英語ネイティブみたいでかっこよし車もめっちゃかっこいい新車事故にだけは気をつけてエンジョイおよびファ イ, ファイトしてねえー、ありがとうございます めっちゃ嬉しいねんけどなんか楽しんで頑張ってねみたいな感じで事故だけには気をつけ て, て心配していただいてほんまに嬉しいです。なんか英語はは全然発音はマジで 成長しなくて、リスニングだけは、日本におった間もずっと友達と電話してたんで、リスニング、なんか日本におった間も、その英語を落としたくなくて、結構友達と連絡取ってたんで、えっと、リスニングは結構伸びたけど、なにヒアリンヒアリングとリスニングって一緒やんなあの、何書くやつと読むやつがマジで無理で、勉強してないからやけど、 書けんスペルなんか喋れるけど書けないし読むのはまあ大体ちょっとイメージみたいなのいけるけど書けないくてなんかスピーキングもなんかその私の友達が結構日本語最近覚えてきて全く喋れんかったのに私が教えとったら覚えてきて結構私も最近日本語と英語ミックスして喋っちゃうんですよねでめっちゃ英語力それで落ちたなと思って。 最近は気をつけてますはいまだまだですマジで分からんことばっかり英語はマジでむずいえー、っとさすがアメリカはスケールが違ういやマジ で, でかすぎて もにやばいですなん1 6 0 0キロも離れた場所の車を買ったの旅行も兼ねてとか声が明るくして充実してる感じが伝わってきましたですよねなんか普通に疑問やんな普通にそこにトヨタあるからそこで買えばいいやんって話なんですけどえっとなんか観光とかじゃなくてその去年アラバマのトスカトーレんやったっけな名前忘れたけどなんかその地域でトヨタさんが。 メメインンンスポンサーーでで開催したたトーナメントナがあったんですよエプソンのその時にトヨタのあのー、多分会社員の方が応援しに来てくれたんですよね私のプレーを見に来てくれてそこで仲良くなってでなんか日本人の方で私日本人にそれまで会ったことがなくてそういう大会関係ででそれやったらもうせっかくやったらそういうなんか縁もあるしなんかその人のとこで車買いたいなって思ったんでえっと。 その人の人何分からんけど支店みたいなはいそのだからアラバマまで行って買ったんですよねでホンは車送ってもらえんねんけど送ってもらったらめっちゃ高いんですよで行く方が安いんですよ行って取った方が当たり前やけどだから行きましたわざわざであとはアラバマにその時にトーナメントにボランティアに来てた日本人の女の子がおって その子に会いたくてなんか私日本人の友達いないんでここにだからなんかその子と話したいっていうのもあったしっていうことでアルバムに行きましたはいって感じでしたまあ何かほんマ旅みたいな感じですっごい楽しくてなんかずっとここ1ヶ月すっごい何ていうんやろずっと家におって友達を働きに行ってるんで私ずっと1人でラウンドとかも練習とかも全部1人でもう みたいな感じだったんですよ、ね、だからなんか誰とも喋ってなくてだから久しぶりに喋りたいなみたいな<笑>なんかトーナメントに行ってた時は絶対喋んないとダメなんで他のプレイヤーとかとだからなんか全然なんかあんまりストレスとか感じてなかったんですけどえっと今回1ヶ月来てからなんかみんなお正月とかクリスマスとかあったじゃないですかで家族とみたいなとかあったけどなんかこっちの人あんまお正月とか気にせえへん感じやってもうお正月もみんな働きに行ってうちもなんかお正月もなんか。 はい、なんもない、みたいな感じだって、すっごい退屈してたんで、えっと、すごいもう、とりあえずなんか、外に行って、なんかちょっとなんか、美味しいものとか食べて、めっちゃ最高でした。だから、幸せって感じでした。って感じで、えっと、コメントの返しは終わろうと思います。でもなんか、すっごいたくさん、応援のメッセージめっちゃもらっとって、もうなんか、ほんま、めっちゃ、 嬉しいですすなななんんかか励みになってますなんか結構自分ではそんなにすごいことしてるっていう時間ないんですけどまあそのすごいことしてるかどうかわからんねんけどなんかみんなになんかそういう感じで「頑張ってるね」みたいな感じで言われたらすごいなんかこれからも頑張ろうって思えるんでまたコメントお願いします。